こちらはめいちゃんからいただきました。えー、男の子が風邪をひいて熱がありそうな時、女の子はおでことおでこを合わせて熱を測ってくれて、熱ありそうだね。大丈夫と優しく接してくれるんですよね。えぇ、ー、嫌だよね。熱がありそうな人に近寄りたくないよね。映っちゃうもん。で、そっと、そっとも洋服の端とかで体温計渡すよね。測, 測りないよって。 かりないよ。あと OS1 いるとかそういう、<笑>そういうやつでそんなおでことおでこ合わせて熱測るなんてやだよ。私もおでこ皮脂がいっぱいあるもん。油も皮脂も。油とでかいしてからやらないと。次。